の好きなアイスクリームくらしくないことはすんなよならしくなくてもあおこはあおこよまったく冷たいんだからアイスクリームみたいでもアイスクリームは。 甘いんだぜ